「最近マジで誰とも喋ってない」「誰からも何も連絡が来ない」「最近マジで誰とも喋ってない」「誰も俺のこと誘ってくれない」「昔の自分が思い描いていた未来の自分はこんな 「過去の自分もそこそこ輝いてないといけなかったよな」「今の自分はめちゃくちゃ とこと言で人を笑わせた」「最近マジで誰ともしゃべってない」「誰とも連絡を取ろうとしてない」「最近マジで誰ともしゃべってない」 「うちっと知るとはレクサーとしか喋れってない」「昔の自分は今よりアクティブでいろんな人誘って遊びに行ってた」「でも何で遊ぶか何を食べるか何を話すかを考えてシミュレーション一度してから人を誘うのはごめんのなんだよな」 だけど自分が連絡先聞かれたい憧れられたい恋人になる寸前の関けるままでいたい人に紹介されたい猫に懐かれたいもう全終わり感させないくらいの最悪だ 自分が思い描いてい描てた「未来の自分はこんなに出じゃないでも未来で理想の自分になるにはきっと」「今の自分の生き方や考え方を見る見るでも変えないの けどやっぱりめちゃくちゃモテたいカリスマ性をを見たい周りに人が集まってほしい年下に慕われたい君に懐かれたい何でなくした言葉で人を笑わせたい厄難されたい愛で